はやっぱり肌がちょ<笑>っと<笑>取ってますよ。<笑><笑> あ, <笑><笑>うん、あ、じゃ あ, よ ろ,、ええはい、あよろしくお願いします。お願いします。じゃ早速質問させていただきます。ええ、はい。えっと追星隊員ですね。えええっと来れる前はどんなお悩みがありましたか？そうですね。あの朝特に朝起きたとき、ええ、腰お尻はいケツといいますね。ケツですね。<笑>いやあんまり力が入らんでね。ええ、もう毎朝が 憂鬱でした朝、えーと。足裏もあったんでとね、えー、そ, うですそうです。足裏と、ね、う全体がこう痛いっていうような、えー、とても朝起きもついつらいかねはい、はいはいえー、そのお悩みをですね、えー、解決されるために何かされていたことはありますか ちょっとウォーキングしたら違うかなと思って、ええ、試しに1週間ぐらい続けてやったんですけど、はい、別に変わりなかったので、ええ、まあどうしようかなと思って、ここを知り、ここましたありがとうございます。はいはいえっと、どっか通われたりはしてなかったんですかの前、まあ、ないです。以前に、あ, あの、痛いたい時だけちょこちょこっとこう、何、ええ、ですか、マ、ま、ッ、あ、サージですかあ、はいはいまあ、そういうところは何回か行ったことあります。ああ、そうだね。 でそれを行うとですねどんな効果がありましたか、ええまあ、どうかちょっと行ったりとか、うんえー、竹踏みしたりとか。ええ、まあ、その時だけ、まあ、ちょっとこう、気がれ紛れるというか、うん、その程度の人ですね。ああ、ええ、それぐらいで、まあずっとこう、なって、ええ、またなってみたいな感じで、ええええ、ありがとうございます。で、たくさんですね、施術員、治療員ですね、はい、ある中で、なぜうちに来院されましたか。う まあ、新聞 の, の折り込みですね、ええ、折り込みでそ れ, それを見て、ええええまあ、あの若い先生で、ええ、あのちょっとどんなんかなという試しに行った例ぐらいの、まあ、あいやほんでまた新しいことを<笑>こう新しい技術を持っている先生かなとか思いながら半信半疑 で, で, ですけど、ね、ありがとうございます熱、ねええはい厚生体にですね、はい、あの問診ですね、はい、とかカウンセリングとか、ええ、治療っていうのはいかがでしたか いいかがって言いますとど ん, などんな治療でしたかどういうふうになりましたか今ああ、今ですね、えええー、そうですね、やっぱりって、アドバイスですね、えええーあのーまあ、帰ってからこ う, こういうふうなことをせ、足を冷やせとか。ひ足ひやああ、これはあれでしょう。すみません、膝がい膝が痛い前のやつ。痛い<笑><笑> さあ、ええ、とやると、仕事から帰ってきた時と、いやすると、洋風の指導をいただいたり、はい、はい、たたりそれは膝の話ですね。膝、ええ、膝のなった捻挫した時の話ですねそですそです。そうなんです。ええ、治療中に捻挫しして治療中に、ええ、治療中に捻挫しちゃダメです、ええ。いや腰とね、足元、ええ、ね、ええええ、治療してる時に、ええええ、捻挫しまして、治療現場でね。 ああ、きて、ね、<笑>うち、う、え、ち、え、で、ね。期間中、メッキ。ええええね、そうちで捻座してあげたら、ちょっと、ね。まずいですよ、それは。ええ、<笑>口下手なもんでいえいえ<笑>。腰ですね、ええ、腰とか、ええ、足とか、っていうのは今どうですか。ええええ、もう。そうですね、通い始めて。今日でちょうど十回になるんですけど。え四、ええー、回、五回目ぐらいですかね。ええ ちょっと楽になってるなっていう気がして、ええええ、回を重ねるごとに、ええええ、もう八回目九回目ぐらいからほとんど痛みが取れて、ええええ、もう今日十回目ですけど、ええ、もう完全に取れたって感じがします。ありがとうございます。ええ、そう言っていただけると、OK、ええ、<笑>です。では他の実技院、治療院たくさんあると思いますが、ええ、うちはどこが良かったですか？そうですね。先ほどもちょっとあの。 いろんな指導ですねあのこういうテニスボールを使うて、ええ、あの腰に当てたりツ、ええ、に当てたりと、ええ、毎日してくれと。<笑>うん、なおあのこう 初めにそれをやっ治療に通いながら家でもやってたというところですね。その効果が先生の指導と心こことるなんですか治療して、えー、時間の効果がちゃんと出たと思います。ありがとうございます。えーえー、それでは最後にですね、えー、同じお悩みを持たれる方にですね、えー、メッセージをお願いいたします。とにかく痛かったらですね、この辻ち治療にですね、生体にですね、えー あの一度、だめさ、騙されたつもりで、来ていただいたら、あの。四五回目には、必ず成果が出てると思いますので。四五回目、一、うん、回目の人もいますからね。ねあ、そうはい<笑>、ねえー。はい。では、まず、あの、いい方向へと、いくと思いますので。ありがとうございます。それでは、お忙しい中、ありがとうございました。はい。いやいや。はい。失礼します。ありがとうございます。はい、どうこんなんで。<笑><笑>